なかなか先生は。 すべての肩にご家族はおまかせください。 欲しいのに さようなら。 さようなら公約を始めます。 先生は逃さないい助けが必要なら私にお任せくださ い, にださいやっつけてしまう は逃さない発見<笑>私の薬もあなたを使うでしょう 对对 ボトスで行われる様々な事件の数々をシャーレに担当してほしいのです。